チコやじろべを紹介していきます。気になる部位よりも脂肪を減らすことが好きだよって方は、今回のメニューがぴったりです。メタボである方や、足が太い方、お尻が垂れている人や、姿勢が悪い人、実は、体全体の 70% を占めている下半身の筋力の低下がほとんど原因なんです。ここの筋肉を衰えてしまうと、体温が1度下がり、代謝が 12% も下がり、脂肪がつきやすく燃えにくい体になるんです。一緒に頑張っていきましょう。 まずは気をつけした状態で片足上げて止まります目安は5秒おきに足を入れ替えてくださいもう水平まで上げてください頑張りましょうバランス崩したら足を入れ替えてもいいです足入れ替える際はできるだけシャッと早く入れ替えてくださいそうすることで体幹が鍛えられます 見ながら真似してもいいですし上げるときの辛い方は早く入れ替えても良 い, いですできれば3〜から5秒ぐらいを目安にキープしてください足を上げることで骨盤が起きてますおっこりお腹や反り腰の方にはこの骨盤を体に見つけなければいけません 徐々にメニューがバージョンアップしていきます頑張りましょう OK 今度は足を横に上げますこういう感じです軸足はまっすぐまっすぐで横に上げるっぐついたら横に上げる ちょっと難しいかもしれませんがかうひとをひくすかじですまではなく横。これ結構つらいですよねこっちはしはつま先まっすぐ体のけまわ 足立ちっていうのはすごい下半身が鍛えられますから OK 今度足を開きましょうこのまま少し膝を曲げて濡れましょう めちちゃく下の身を揺れてることによって気が紛れますよね。もがってもできますしくえるきででですすすもまながいい 目を潰もんやってもんんッです冷え性の方にはッでい今度はもうちょっと膝を曲げてお相撲さんの思考足を高げて もすが、ねねねね、でいういですたらねすごいバランスいるのし 怖いとールの人もケー。 そして今度は片足立ちで腿を。上げたら下ろします。これは今回はできるだけ高め。高めのおしゃべりになるので。それとしっかりのまね、足を高めている運動が一番いい反対足少し曲がってもいいです。とにかく腿に。 手がだるよこれぐらい高く上げる感じですクックッ反り腰になる原因は足を高く上げたことによって腰がね、硬くなってしまいますのでしっかり足を高く上げましょう OK 今度は足を上げたら外に回しますできれば高い方がねいいですけどかなり高いとかは低くてもいいです反対の足と体は前に残したまま 足を開くことがね、減ってるていうのは、グが、ここはですね、違うので、こういった動きはね、大事です。バレリーナの方とかはねねここういうううういい体をを回すすきに動使でで足が綺麗よ、ね足を開く オッ、ね OK、今度はね上半身をブらぶらひねりましょうスのホ持った方の方はこういう感じ 背骨を軸にね。体を回すことで肩甲骨をね。動かすことができます。肩甲骨をしっかりね。動かすと汗が出やすくなってエネルギーがね。出やすくなるんで。痩せるために背中を動かすのはね。すごい大事です。 ラインにすごい痩せるメニューなんで皆さんこれをねできれば一日1回やったらも最高ですよ特に朝が一番いいですねオッケー毎日行うことで体温が上がってきます運動はできるだけ毎日何かやってくださいやってみた方はグッドボタンやコメントで教えてください Just us, just us. Said we wouldn't let things come between us.、Let、love, o o e n o m m y t h e t us, that us, n o t us. But we let each other down, down, down, down. Yeah, we let each other Yeah, we let each other down, down.